日本本共産党の宮本武です今日は税務行政等についても質問いたしますが、やはりまず、昨日来の森友学園問題について聞きたいと思います。昨日の質疑で私は、森友学園の籠池理事長が、TBS ラジオの単独インタビューに応じ、運動場の下は取り出さなく て, 取取り出さなくていいんですから、触ってないんだから、そこにお金がかかることはありませんと、はっきりと語ったことを、 紹介いたたししましたあのこうも言っておられますお国の方が、今おっしゃった八億とか九億とかおっしゃったけど、それは土地の運動所のところの生活ごみもすべて除いたらというような算出されたんではないかと思いますが、私はその辺のところは専門家ではないのでわかりませんと、こうも述べておられますが、まあ昨日質疑で明らかになったように、学校を作るのにすべ、えー、てを取り除く必要はない。 そういうういいい別に規定義務はないということで、ありますそこで昨日ちょっ と, とあの質問しても、明確な答弁出なかったんですが、えー、森友学園の理事長の言葉通どおり、建物の下しか埋設物を処理せず、その他の土地は触っていないとしたら、森友学園に、えー、国有地を売却した際に控除した、八億一千九百万円の地漢埋設物撤去処分費用の 算定方法に基づけば、どれだけ安くなりますか、大阪航空局。えっと、平内航空局次長お答えさせていただきます、えー、近畿財務局からのご依頼を受けまして、大阪航空局において見積もりを行った本県、えー、土地の地下埋設物の撤去処分費用、約8億2000万円のうち、 えー、建物が建設されてない部分の金額を申しますれば約三億六千万ということになります。委員長山田君、今約三億六千万という額が出てまいりました。えー、これは三億六千万円分、これは見積もってよりも安く上がっているということはほぼ確実であります。あのそもそも八億二千万円分の工事をしたかどうかを確認もしていないと、これは、えー、財務局もそうですし。 大阪航空局も確認してないわけですから、ご当人がやってないとおっしゃってるわけですから、三億六千万、これは安くなっているわけですね。で, ですから先ほども、こういうことになってて、本当に国有地の売却として、これでいいのかということが議論になりましたけれども、近畿財務局、これ、問題ないんですか、あ理 財, 務佐川理財務局長。長 答え申し上げますあの今、国交省の方からあの、ごみの撤去費の内訳について、えー、当弁をしたところでございますがあの、撤去費用そのものにつきましては、まさにこの国土交通省、大阪航空局、財務省、近畿財務局で両方で協議をいたしまして、えー、売却後がこの本件土地に小学校が建設されるということを前提いたしまして、まあ、新たに使う埋設物が判明したわけでございますので、今後、その時点でさらに深い部分でどんな 埋設物が出てくるかわからない中 で, です、ね、その本県土地の売買契約におきまして、隠れた貸しも含め、一切の貸しにつきまして、売り主であります国の責任を免除するという、まあ、特約を付くことも勘案しながら、必要となる埋設物の撤去費用を見積もるという考え方で、えー、積算をしたものでございまして、こうした方向性に基づきまして、大阪航空機におきまして、工事算定基準に基づき、適正に算定したものというふうに考えてございます。 委員長はい、宮本貴司君まだ不適正に算定したと言ってんですね、昨日、大阪府の松井知事は、ごみ撤去費用を誰がどう見積もったのかを明らかにするべきだ、ここが一番問題と述べ、近畿財務局などの説明が不十分との認識を示したと報じられております。理理財財局局長長これをどう受け止めるんですか、はいそれは理財局長 申し上げますあの大変恐縮ですがあの、大阪の知事がどういうそのコメントされたか、私は詳細に存じておりませんが、ごみの撤去費用ということでございますれば、今申し上げたとおり、適正に、えー、見積もったということでございます宮本貴教君。ニュースぐらいは見ていただきたいと思うんですね、昨日からもう十分このニュースは流れておりまして、実は大阪府では本日、臨時の私学審議会が開催されております。 これはこの森友学園について進捗状況を報告するとともに、事務局からは一連の報道を踏まえた説明を行うと聞いております。大臣ね、大臣は昨日、私にこの間の経緯について、国有財産近畿地方審議会に報告はさせたいと、こういうご答弁をいただきました。私はね、やはり急ぐ必要があると思うんですね。大阪府もこうやって臨時私学審を開いて、報告して、えー、ご意見を。 お伺いしていしということでありますからあのもはや法的に何の問題もなかったと言ってです、ねえー、折れる状況ではないと、えー、臨時にでも近畿地方審議会を急いで開いて、ご報告申し上げる必要があると、私は思いますけれども、大臣、いかがですか。安大 臣, 大臣 昨日あのご答弁を申し上げたと記憶しますけれども、私どもとして、この一連の手続きのことに関して箇所はありませんので、その意味において、いて私ども、正式な手続きを踏めて、これは完了しておりますので、ただその内容等々について、いろいろご不信等々があるんであれば、その内容について地、地方審議会か、そこについて報告ということを申し上げたところです委員長、はい、宮本敵司君、いやいや、大阪府の私学審議会もです、ね、歌詞があったから臨時で開くと言ってるんじゃないですよ、これも。 だから、価値があろうがなかろうがですね、やはりこの一連の流れについて報告をして、えー、ご意見をお伺いするのは当たり前のことだということを申し上げているわけであって、理財局、長別に手を挙げていただく必要はありません、聞いてませんので、今、大臣の答弁どおり、しっかりと進めていただきたいと思うんですね。昨日の質疑では、もともとこの土地は、2010年に豊中市が公園用地として、隣の土地を買い取った際、 この土地も一括して防災公園とすることを望んでいたことが紹介をされました。私もその経緯に間違いがないことを地元から聞いております。資料2を見ていただきたい。昨日と同じその当時の豊中市の野田地区の土地利用計画でありますえ。左右一括して近隣公園として整備する計画が示されております。この計画は今回の森友学園への貸し付けや売却とは違い、 2010年2月22日の第116回近畿地方審議会でも、絶賛する委員の声が出されております。配布資料3を見ていただきたい。河川部、豊中市に売却して公園になるのは最高にうまくいっているケースだと思う。自家売り払いということですから、安くすることはできないのかもしれないが、地方公共団体に売却して公園整備をどんどん進めるべきだ。 という意見が出されております近畿財務局の当時の和田管財部長は、地元住民の立場からは、豊中市が買おうとする国有地の隣のもの、つまり今回の土地ですけれども、これも併せて買ってほしいという要望があったように聞いているとも述べております。両方一括ならば、その面積だけで避難地として認められる規模の面積になるんですけれども、財政事情から今回の土地は断念し、 隣接する小中学校などの公共施設と合わせて、やっと面積基準をクリアしたという経緯についても説明されております。さらに、幹財部長は、地方公共団体が公園として使用する場合には、無償で貸し付けできるという国有財産法第22条の規定まで紹介しているにもかかわらず、そうはなりませんでした。財財局局長長ですか理財局長 答え申し上げますまず豊中市の要望の今、お話がございましたが、本件につきまして、豊中市としまして、この土地を活用したいという意向を持っていたことについては、当時、承知しておりましたが、豊中市から具体的な取得等の要望は受けておりませんでした。その後も、この本土地につきまして20、平成25年6月に、大阪航空局からの処分依頼を受けまして、取得要望の有無について、豊中市に書面で紹介を行いましたが、 同年七月豊中市から取得要望はない旨の回答があったというのが一点でございますそれから二点目でございますがなぜその無償貸付けをしなかったかということでございますがあの今おっしゃいました本件のその臨チにつきましては、えー、国土交通省大阪航空局より、えー、豊中市に対して直で売り払いをしてほしいという事務委員を受けまして近畿財務局におきまして直で売却したものでございます委員長はい宮本拓司君 このときの関財部長の説明ですね、社会資本整備特別会計、空港整備環境における歳入となり、一方で平成21年で約5300億円の事業規模の空港整備のための歳出予算となるという歳出歳入のバランス関係にある、このため、自家売り払いを原則とするということで、国有財産法上の一般的な取り扱いは取り得なかったと、こう述べているんですね。あの今おっしゃった森友が応募したときの、 あの募集をかけたら返事がなかったとあの、希望がなかったというけれども、このときは当然これ、売却、一括で売却するという話であの言ってますからあの、こういう無償貸付であるとか分あの、期限を切った貸付という話ではないわけなんです。でえー、今回のじゃあ、森友への貸付や売却というのは、じゃあ、その今お話になったようなですね、 えー、この 歳, 入歳出、歳入のバランスを十分考えたものになっているかと、全然なってないんですよ、全然結果としては。この森友学園の貸し付けや売却にとよって、国はただの一円の収益にもなっていないばかりか、結果としてはマイナス損になっていると、私は言わなければなりません。大体いい2015年5月29日の貸し付け合意によって、 確かに年二千七百三十万円の貸付料で貸付けたわけでありますけれども、貸付合意書第六条の規定によって、国は土壌汚染除去等費用一億三千二百万円を有益費として昨年四月六日、森友学園に支払ったわけであります。しかし、貸付料は一年で売却されたわけですから、わずか一年分二千七百三十万円が入ったのみですよ。 差し引き1億円以上のマイナスでありますそれでも、昨年6月20日の売却によって、格安の値段ではあるけれども、1億3400万円が入ってくるではないかというかもしれませんが、この1億3400万円も、まだ全額は受け取っておりませんね、10年 分, 分, 10年分割払い、受け取ったのは頭金の2787万円と。 せいぜい初年度分の1100万円だから、合わせても4000万円にかけております。理財局長、この森友学園への貸し付けおよび売却に関して、現時点で国からのお金の出入りだけを見れば、間違いなく差し引き、マイナスになってますね。佐川理財局長 有益費と支払ったお話でございますが、それはまさにあの民法上、その有益費ということでお払いしておるので先方がまさにこの肩代わりしたものを国がお払いしたという方でございます。別途、の売却の話は、えー、不動産鑑定に基づいた金額から、えー、撤去票を正当に見積もって、それを差し引いたものでございまして、えー、法令に基づきまして分割払いを認めているということでございまして、売却価格は一億三千四百万だというふうに認識でございます。長本君答えてくださいよ 現時点で結果として、プラスマイナス、国のお金の出入りはマイナスになってますね。佐川局長。あのそういう計算ではないんだろうと思っておりまして、売却価格一億三千四百万を法令に基づいて、十年間にわたって私ども解消するということでございます宮本君。受け取ってないんじゃないですか、一億三千四百万受け取りましたか。佐川局長 貸付け料としての適正な部分を今受け取っているということでございます委員長もう一度申し訳ごりません訂正いたしますあの売却代金の分割払いに分って今受け取ってるということで委員長宮本君いやだから受け取ってるのは全額じゃないでしょ佐川局長法令に基づいて分割払いの分け受け取ってるということでございます宮本君ちょっと質問できませんね だから先ほど私が計算したとおり、国のお金の出入りは、出入りは1億3000万を公益、ね、費として渡した後一1億3400万で売ったというけれども、その全額は受け取っていない、せいぜい頭金と1100万円ですから、出入りでいうとマイナスになってるでしょって聞いたんです。佐川局長 マイナスという意味ですと、国は損しているかのような印象を与えますので、そういうことではなくて、く法令に合わせていただいて、収支できますと、きちんと分割で今後、売却費用が入ってくるということを先ほどから申し上げているわけでございます宮本君。いやいや、あの分割で払ってもらうんだけれども、今までこの1 年, 1年目においたら、えー、先に渡した公益費も、あのいや、有益費も、 あの戻ってないでしょうと、佐川局長。あの今の現金収支はあれですが分からなかったんですが、遊泳 の, の話は、まさにあの民法上、借り手が借りている土地で所要の支出を行った場合について、先方がまさにこの払ったものを、後で国が払ってあげると、支払うと、生産するというのが有益でございます。それはまあその話 売却の話はまさに分割払いで、えー、鑑定価格から提供表を差し込んだものについて分割税払うということで今先生おっしゃいましたようにあの分割税払っている分だけ今いただいているとこういうことを言ってました、ねね、そんな答弁では駄です よ,、ねねねですよね、そういきましょうか委員長じゃあ現金収支がプラスかマイナスかどうぞ佐川局長 ただいま現在のその現金という意味においては、分割分だけが入っているということでございます委員長宮本君、プラスかマイナスか、端的に。佐川局長、その、1億3400万の売却代金が契約上10回。 十年で噴火されるということでございますので、そのプラスかマイナスかというのは、十年間で見ていただくということだと、私ども思っております宮本君。十年目には一億三千四百万になるということでしょう、今の時点での現金収支はプラスかマイナスか、どうぞ。佐川局長。 今、先生がおっしゃいますのと現金収支の今はちょっとよくわからないんですけれどもやっぱり一億三千四百万というのがきちんと契約上入ってくるということだと思いますやめですよちゃんと答弁させてください答弁なってないんですいや、わ分かりましたよね、今の話佐川、ね、局長、もう一回丁寧に説明していただけますかあの。 申し訳ません。ゆっくりとやらせていただきます。<笑>えー、鑑定価格9億5600万、えー、テック費用8億、えー、約2000万で、売却額が約1億3000万ということで、えー、ございまして、えー、それにつきまして、えー、法令に基づいて、えー、分割払いということになってまして、私ども先方の学校法人に対して1億3200万のきちんとした債権を保有しているということでございます。山本君 いやダメですよ本当にあの、そういう態度を取れば取るほどね、の今日はテレビカメラも来てますけどね、まあ、いかにもおかしいなと、誰が考えてわかくじゃありませんか1億3400万は目の前で受け取ってないわけですから、まだ、10年後にそうなるように分割払いを今やってるということでしょう、うそしてその前に教育費として1億3000万余りを、えー、森友学園に渡したと。ただそれは 森友学園がやったことについての実費払いをしたということだけれども、森友学園が何をしたかどうかは別としてですよ、国の財布から、国から出た金の出入りは、つまり、えー、収支を見れば、マイナスになったまま、10年間は結局、マイナスになったまま今推移しているということになるわけですよ。誰が考えても、明らかなことじゃないですか。私はですね、あのー、この豊中市が、えー、無償で、 実際に対応してほしいと言ったときに、当然そうすべきだったというふうに思うんですね。あのこんなマイナスになるぐらいだったらあの、無償であったってゼロですからね、マイナスじゃないですからね。で、豊中市はそれだけの財力、それだけの余裕この可能性はあったかなかったかといいますと、私、そのお調べてね、なるほどと思いました。今日は資料の4にですね、えー、2010年、公園用地を豊中市が、 十四億二千三百万円で買い取った後の豊中市議会の十、えー、月十二日建設水道常任会の議事録をつけておきました。豊中市当局は議員の質問に答えて、確かに十四億二千三百万円で買ったと、買ったけれども、半額の七億千百九十三万円は、住宅市街地総合整備事業の国庫補助金が出たと、残りの半分については、えー、そのほとんどが、えー カバーされるとは思ってなかったんだけれども、幸い国の地域活性化公共投資臨時交付金が6億9000万円ほど出たと、当初は不足分の1億8000万円の記載を確保していたんだが、わずか2000万円ほどで済んだので、記載はせずに一般財源で払えたと、こう言っておりますけれども、今日は国土交通省内閣に来ていただいていますが、これ、それぞれの額に間違いないですね国土交通省石田大臣官房審議官。 お答えさせていただきますまずあの豊岡市の方では、密集市街地の改善を図るために、先生ご指摘ありました住宅市街地総合整備事業を行っておりまして、当該事業において、平成21年度に野田中央公園の用地費14億2386万円の2分の1、7億1193万円を補助させていただいております、えー、っと内閣府青柳地方創生推進事務局市議官 お答えいたします平成21年度に阻止された地域活性化公共投資臨時交付金におきまして、大阪府豊中市に対して、野田中央公園を整備するための用地購入費用として、6億9六6 9万円を阻止したのは事実でございます委員長宮本君、当初は1億8000万円の記載を確保していたが、2000万円で済んだと、記載せずに済んだと、こう言っているわけですね。森友学園に貸ししたたりり売ったりして 収支がマイナスになるぐらいなら、はるかに良いではありませんか、豊中市がこのとき覚悟していた記載を、まあ、改めてやってもらえば、今回の例えば1億3400万円なんていうのは、10年ローンでなくて、側近で受け取ることもできたんですね、私はね、今回のこの売却劇ほど不可解なものはないというふうに言わなければなりません、この問題は徹底して党委員会でも追及していくということを申し上げて、